はい、それでは、えー、今から報告を始めさせていただきたいと思います、えー、私中国湖南大学、ま、湖南大学から来ました瀬口と申しますどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします はい、えっ、ー、と同じく中国から参りましたあのジャストロン代表の大川と申します。どうぞ皆さんよろしくお願いします。今日の私の題は日本語学習者200人規模大教室における会話授業の実践報告というテーマです。つまり大人数の授業で会話の授業ができるという話です。はい、では今日 この授業で、えー、この報告でいろいろなことを皆さんに持って帰っていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。ええー、大, 大教室で授業をするときの課題たくさんあると思います。多くの先生方は大規模な教室100人、200人の授業で会話の授業はできないそうい う, 人そういう先生たちが多いです。例えばこちらにですね今、えー、書いていてるのが オーストラリアの大学の先生が書いていることです。どんな問題があるかというと、1、授業に参加しているメンバーが、ある目的に向かって熱心に相互行為をしているにもかかわらず、全員がメンバーになっていない。どうでしょうか。皆さんの授業でこんなことありますか。2、メンバーが多すぎて、他の学生の素晴らしい発表などを、 ロールプレイを共有したり真似ることができな い, いかがでしょうかメンバーが多すぎるこ ん, なこんな問題ありませんか ?3 大行動の階段教室という自由に動けない物理的な空間が相互交流を妨げている例えば今皆さんが座っている机このような授業で会話の授業はできないそう思っていませんか ?4 どんな仕掛けをしても 講義が一つの実践コミュニティになるのは難しいそのような問題があるというふうにこのトムソン木下千尋さんは言っておりますいかがでしょうか皆さんこんな悩みありませんかあるのでしたらどうぞ今日の授業からいろんなことを持って帰ってくださいそこでこちらにいらっしゃる及川先生が今中国でなんと14年間150人200人 300人の会話の授業をずっと続けていらっしゃいます今日はその特訓班と言われている大規模授業のご紹介です、はいえー、場所なんですけれどもまずほとんどは北京で開催されていますある時は西安という都市で開催しますある時は中国の南の都市で開催します最近はほとんど北京で開催していますこれが1月2月中国の 冬休み、それから7月、8月、夏休みに開催しております。で、どんな形式かというと合宿型です。10日間、同じ場所に学生が集まって会話の授業を続ける、そのような授業です。参加者は主に中国の大学生です。大学1年生もいます。もちろん4年生もいます。それから 高校生もいます。そして遠く外国ではですね、韓国から韓国からの留学生、ロシアから、ニュージーランドから、そしてインドネシアからも日本語を学ぶ学生が来ます。そして日本人留学生も来ます。日本人留学生は、えー、会話の相手になる、中国人学生の会話の相手になる、そういう役割としても起きます。 参加人数は今までの最も多かった人数が三百九十人でした。例えば今年の一月にあった授業は二百人でした。しかし二月の授業は七十人でした。しかし二百人でも三百九十人でも七十人でも。全く同じように会話の授業ができます。 で学習歴なんですけれども大学に入って4ヶ月勉強した初心者あるいは、えー、6年ぐらい勉強している大学院生あるいは日本語能力試験を満点取った人も会話の練習に来ますそれから日本に留学しているけれども会話が上手じゃない学生が中国に来て日本語を勉強する。 こんなこともありますでこの特訓班の目標はここに書いているように人前でペラペラスラスラと話せるようになる会話できるようになるこれがこの特訓班の最大の目標です。これが10日間ででできるるようになるんですで、えー。2006年に始まった特訓班は今年が14年目になりますそして150人以上の授業になったのはだいたい7年前からになります。 発話フレーズを積み重ねる練習を繰り返し繰り返し行っています朝から夕方までずっとこの型の練習の繰り返しです、はい、で、例えばこのような質問があったとしてます家庭と仕事どちらが大切ですかこれに学生はまず一番簡単な産業の型を覚えます ご質問ありがとうございます。私は仕事より家庭を優先します。以上です。どうもありがとうございました。これは誰でも最初に覚えることができます。どのように覚えるかというと、それをまず朗読します。何度も朗読します。そして、これを、次。これができるようになれば、次はちょっと増やします。 ここに3、4が増えてます。1と2と5は同じです。そして最終的には、このような長い文まで読める。そしてこれを発表することができる。そのような練習を繰り返します。で、この型を覚えれば、なんと、この質問じゃなくても別の質問でも、どんな質問でも答えることが できるように な, ります、はい、なのでこの特訓班ではさまざまな質問を何人もの学生とも何人もの学生と繰り返します、はい、次に話に集中する握手という方法を使っています握手をしながら会話の練習をするのがこの特訓班の特徴です をするここにあるように、えー、お互いに握手をするんですが、はい、この時このような会話の練習をしますえー、ちょっと質問しますええー、先生、はいえー、大阪と東京どちらが好きですかはいご質問どうもありがとうございます大阪と東京私は大阪の方が好きですもちろん東京も好きですが私は大阪の方が好きですどうもありがとうございましたどうもありがとうございました このような会話の練習をします。はい。ではちょっと実際にどのような風景かをビデオで見たいと思います。 はいまあ、20秒ぐらいの短い内容なんですけれども、えー、1対1で握手をして自分の意見結構大きな声で話していますえー、なぜ握手をするといいのかちょっと15秒ぐらいで説明いただいてよろしいですかわかりましたえーとですね皆さんあの握手をしないと200人が同時に話し続けるのでバーッとうるさくなるんですが握手をした瞬間に周りの雑音がシャットアウト、えー、全く聞こえなくなって目の前にいる 話し手の話だけが聞こえるようになるからです、はい、200人でで会話の授業すするるとうるさいです、はい、それが握手をするともう私は及川先生の話しか聞こえませんぜひやってみてください<笑>、はいはい、それじゃあそして3つ目の方法がクラスのさまざまな活動を円滑にする エンジンというものです。エンジン、ちょっとあのインドの方に聞きますが、エンジン、知, 知ってますか？エンジンご存知ですか？はい。えー、もちろん中国でも、えー、80% ぐらいの学生後で出ますが、ほとんどの学生が知りませんでした。エンジンというのは、はい。エンジンというのはスポーツで使うものです。これはちょっと後で説明します。まずはその前に。 チームの活動というものをご説明いたします。この特訓班ではグループという呼び方はしません。私たちはチーム、チームを使いますで。特訓班に来るのは中国全土、あるいは外国の方が来ます。出身地、学校、学年、家庭環境も全て違う学生です。その学生が突然会話の練習をするときに 親しくなるにはどうすればいいのかそれを考えたときにまずチームが必要だと私たちは考えましたはい普通学校の授業ではクラスは仲がいいですだからチームを作る人は作る必要はあまりありませんしかし特訓班ではやはり親しくなってリラックスした方が会話がしやすいのでまずチームを作ることにしました チームだとやはり共通の目標がある日本が上手になりたいそういう目標があるそして共に助け合い励まし合いそして前に進むそして特訓班が終わった後も学び続ける仲間であるそういうのはグループじゃなくてチームだと思いますそしてこのチームをすぐに仲良くするにはどうすればいいのかそしてそこで考え出されたのがエンジンというものですエンジン でこのエンジンをして発表すると非常にリラックスして発表することができます。それはですね、やはりこの人は自分の発表 を, 発表をチェックする人じゃないんだ仲間なんだそういうこと で, リ ラ, ックスをできリラックスできるようになるんじゃないだろうかと思われます。はい、でこれによっててクラスのの活活動動チームの活動全てが スムーズになるようになりました。この特訓班ではちょっとこのビデオを見ていただきたいと思います、えー。時間がですね。あと1分なので、ちょっとこちらのビデオをご覧ください。 このような活動、こあとに、えー、5人あるいは6人のチームで発表の練習をしますそうするととても仲良くスムーズに、えー、そしてリラックスできている、えー、会話授業が可能となります、えーはい、特訓班では何十人何百人の学生が型を使い握手をしながら繰り返しこれも大事です繰り返し会話の練習を行います大 規, 模大規模教室でも会話の授業は可能です そのための方法はいくらでもあります。ぜひこの中からいろんなものをも持ち帰ってで実践してみてください。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。